それでは、はあとははファローママンでいきままししょうかかねね<笑>よしあれかいい、つつ指一本ずっ下がってってる。 ヘヘい、ヘっハハハハハもうこれでやるえっ<笑> <笑><笑>や<ば>いめ<笑><笑><笑><笑>い俺が<笑> おくっつけてやろういいよ二回そう二回 い, いこう。 じゃあ反則でパンマの勝ち<笑>。<笑><笑><笑>